皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月7日。今日は、クエストナンバー682です。あのライトニングデスに関するクエストのようです。アビスジュエルも増えてますね。早速登録しておきましょう。特別なサービスフラグが、ついに回収されました。そして、以前の動画でも言っていた謎が、ついに明らかになりました。 デルクロアを飼っていたという貴族の名前がここで明らかになります。びっくりですね。驚きましたね。マジかーって感じですね。というわけで、噂のライトニングシールをついにゲットしました。早速装備してみましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。